皆様どうぞお時間が許します限りごゆっくりと本会場でお過ごしください第36回守谷市商工祭りきらめき守谷夢サイトフェスタオープニングのステージを飾りますのは愛宕中欅台中吹奏楽部の皆様ですそれでは 皆様のご紹介をさせていただきますあたご中学校と手焼き台中学校の合同バンドです子どもたちはこの日のために一生懸命練習を重ねてきました総勢八十名による迫力ある演奏をお届けしますそれではあたご中手焼き台中 吹奏楽部の演奏をどうぞお楽しみください。 you